皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月27日、第8回バトルトリニティ対抗戦が終了しました。ツイッターでネタバレされた気もしますが、一体どのチームが優勝したのでしょうか。早速、先行の神殿に乗り込みましょう。はい、知っていました。 ガタラアームズの皆様、優勝おめでとうございます。今回は全然貢献できませんでしたが、とりあえず10万ゴールドありがとうございます。ガタラアームズの勝率が 36.2% ってのはヤバいですね。私の試合の体感だと 20% くらいだったので、私以外の人たちが本当に強かったということなのでしょう。参加者の数は、オルフェアリーズが一番多かったみたいですね。グレンドラゴニアの人が選手賞を取りました。 ブルートライデントの人が得点賞を取りましたが、普通にやっていたら700点もいかないはずなので、以下略。そして、雨津風の人は<音声>。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。